ご参加いただきました娯楽連でございます園長田中武さんをはじめ55名の皆さんです下町阿波踊りをご覧の皆様こんにちは相模原市東林間より参りました娯楽連です娯楽の母なは仲間大人から子供まで男も女も人の輪を大切に やって楽しい見て楽しいをモットーに年間を通して活動しています今日は晴れの町の舞台日頃の練習の成果を存分に発揮したいと思います応援よろしくお願いいたします 何